これ、いくらですかこれ、いくらですかこれ、いくらですか一番流行っているスタイルでして、五十万ウォンです。一番流行ってているスタイルででし五十万ウォンです。 一番流行っているスタイルでして、50万ウォンです少。少しおまけしてください。少しおまけしてください。少しおまけしてください。いくらですか はやっている、はやっている。わん、うわん、わん。ねびきしてください。ねびきしてください。